な、な、な、できるかな、ヒカキンはじめしゃちょー、フィッシャーズ、ーはい、どうも、太郎です。ということで、皆さん、寒くなってきましたね、冬の季節がやってまいりました、よっ、ドンキに言ってあれ ということで、冬と言ったら乾燥。乾燥ってことは、乾燥するとどういうことが起きるかっていうと、ニキビの原因になってしまうのです。なぜかというと、乾燥すると、あのカサカサしちゃうじゃないですか。カサカサするってことはもう、体内の内側から、内側から潤わせようとあの、皮脂が出ちゃうんですよ、中から。それが原因でニキビの原因になったりするんですよ。だから乾燥もあのニキビの原因になるということです。油性肌だけじゃなくてね、 僕めちゃくちゃ乾燥しやすくてめちゃくちゃ乾燥肌なんですよもう今もさっきあの普通に顔洗って保湿剤塗ったんですけど今回洗顔の紹介なんですけどこちらでございますキュレル、えー、っと乾燥性敏感肌用の方のものなんですけどどういうものかっていうと乾燥性敏感肌の人って肌の必須成分のセラミドっていうのが不足しがちらしくでそのセラミドが いっぱいあるとバリア機能が高くなってて肌の肌のバリア機能が高くなってて肌荒れがしにくい状態になるみたいですまあこれ画像を載せますねでそのセラミドが太くすることで刺激っていうかバリア機能が低下するおかげで肌荒れがしやすくなって外部からの刺激が入ってきたりしちゃってっていうことでこの洗顔はセラミドを落とさずセラミドを残しつつ洗顔できるものらしくセラミドを守って洗うものらしいです か普通に洗った後の乾燥性はそんなに心配することはないみたいな感じですかねとりあえず開けてみます開けらんないバイバーイは、はい、ということで開かないね開かないね赤ねえ色の下青空の下はい開きましたこんな感じいや箱見せてどうすんの うわあすげえこういうタイプなんやこういうタイプですあの泡、泡型なんかだ容器は振らない傾けて使用しない適量取りみたいなすげえ中にも何か書いてあるお手入れの流れとしては朝洗顔化粧水保湿あの乳液みたいなはいということで自分が乾燥肌だからちょっといいかなと思って買ってみたので早速使ってみたいと思います太郎あげあげ はいそれではね洗っていきたいと思いますプープーなんか漏れるんですけどここの光のおかげで<笑>はいどうでしょうか前回ね眉毛言われたんでちょっと眉毛全剃りしたんすよ見えるかな全剃りまあ結構めっちゃほぼ全剃りみたいなはいでじゃあやっていきたいと思います ごめんねは<笑>いきまーすきてぇスープ臭くらいかな顔を濡らし温庫におしぶんとり泡立てずにそのまま泡立てる必要ないや先に顔を濡らすそうですうわ、ん、っそれでは洗っていきますあ、すげえ柔らかいめちゃくちゃ柔らかい泡ですごい 使ってる必要ががないってのが結構いいの結構よね手間じゃなくて今、フララののアルブランの洗顔を使ってます、えー、この使ってる感じなんですけど全然刺激性はそんなに強くない刺激が全然ないし結構柔らかい泡で洗いやすくて泡立ちもすぐ消えるわけじゃなくてちゃんと残ってるのが結構いいなって思います、うん、でも普通の使ってる感じはそんなに普通の洗顔とそんなに変わりはないかなっていう感じかな はい、どうでしょうでで、しょか触った感じはあ、まああれだねもちもち感が結構出る触ってもきゅっもきゅっていう感じが出ますね結構、はいうん、でもぶっちゃけそのセラミドがあるないとかは今多分セラミドを守ったまま洗顔した状態なんだけどあんまりわかんないっちゃ分かんないからめちゃくちゃねいい洗顔だと思います はい、この後別に化粧水とか塗ってお手入れします<笑>はいということでお手入れ終わりましたあでも意外とちょっとだけなんか分かんないけど分かんないけどちょっとスースーする感じがするかも分かんないけどね<笑>これは適当なこと言っていけないけどなんとなく俺の感覚でスースーする感じがする多分これは多分別のやつなのかな ここいいつかなつの影響か分かんないけどスースーする感じがするなはいということで今回は冬はめちゃくちゃ乾燥するので乾燥肌必見の乾燥肌の人ぜひ乾燥肌必見の動画です<笑>はいということで乾燥肌の方ぜひ気になったら使ってみてください1400円くらいかなで買えるのでぜひ使ってみてくださいということで太郎でしたまた次の動画でお会いしましょうバイバイ僕の 芋は言う